前回準備しししててまままいい<笑>、はい、りりえっ、っそち行ではやとこの日がりました、はいえー、すごく雨が降っていたのでとても心配でしたので多分皆さんのお力と思いで、えー、雨の雲を向こうへ追いやってくださったのかなと思います、えー、先ほど紹介していただきましたがこのお祭り4年間に、えー、重ねていくにつれてたくさんの方から応援をいただくようになりました。 ですが私たちのお祭りは手作りのお祭りですので、えー、そういった方たちはここにご紹介は、えー、いたしません、えー、その代わりにですね賛同、えー、して2日間ボランティアをしてくださる皆さんをご紹介したいと思いますボランティアの皆さんはい今日も朝早くから、えー、道路の、えー 封鎖、そして雪、皆さん出ていてくださいました。<笑>でなので、ね、どうだかところでは、ずっとあの止めてくださっている方がいらっしゃるので、あみんなもっと前来て。はい、えー。全員ではないんですけれども、今日は約60名の。 と一緒に、このお祭りを作っていきたいと思います。踊り子の溢れる天気と、それからスタッフの笑顔と、そしてもう一つ、皆さんの笑顔を頂戴しながら、お祭りが進行していくことをね望んでおります。どうぞ2日間よろしくお願いいたします。 新横浜黒船祭でお祭りを立ち上げましたその時の第1回目から MC をしてくれています私が1を言うと10を理解してくれて、えー、いろんな思いを皆さんに伝えてくれている素敵な MC さんです、えー、素晴らしいあの恋とそれからもう優しさが溢れているので私たちのお祭りに欠かせない存在ですこれから笹井さんいますか 意外い。<ペー><ペー><ペー>